ふダイヤないかなやったうれしみ押しとるぞーえ何これ ちなみにこのコマンド、コマブロ2個です。概要欄に詳しく載せとくぜ。んじゃ、みんなも相手に恨まれない程度にドッキリを楽しんでね。ちなみにもう殺されそうです。金返せ。違う恨みだった。だ。